「異国の町の明かりが寂しい」「怖は田舎町」「酒場の隅で飲む酒」 「浮かぶお前の可愛い笑顔ああ」ああ「風がむせみなく」「望郷へとらん」 疲れないでと」「涙をためて」「たとえお前の声に目が覚め」 たち切るようにあ あ, ああ夢のいたずらか傍京へとらんぜ りさまよう異国の果てを忘れておくれよ俺のことなんかお前 「抱きしめて」「ついてこいよと言えない男あ」「ありがとうかる」「望郷へとらん」